ステップ3、逆風営変換。これが先のステップでは、このフォーワード側の風営変換には定義したんですけれども、それが基本の風営変換のバージョンです。まあ、こういう風に の, の方程式を作りましたよね。そして、これが時間領域か ら, から 周波数の領域 に, に, には変換するなんですよね。ですが、時々逆方向に行きたいんじゃないですかね。これがインバース不影変換。えっと、逆不影変換になるんでしょう。そしてこれがどうやってするのか、なぜするのか、それが今回のステップについては議論 し, したいと思います。これがなぜ逆の方に行くのか、まあ、 さっきのステップに言ってた通りなんですが、周波数領域としては、そっちの方がある問題を解決するのはやりやすいなんですが、それがやってから、まあ、その関数の解 の, の最後 の, の, のことを、あのそれがと普通 の, の状況としてに戻したいので、それが解決してから、その時間領域 に, には戻すことは重要なになる場合は多いです。 じゃあそう、どうやってそれができるんでしょうまあこれ、これがさっきの風営級数 な, なんですが、えっと、この右側 の, の, のところからやってみたと、これが風営変換を計算できるようになりましたよな、ね。そして、左側のバージョンがもしかしてこっちの方には逆風営変換になる ではないですかと考 え, 考えられるでしょう。まあ、政策としては同じ、えー、と順番ではやるんですが、同じステップをやるんですが、それが、まあ、不衛級数からそれが、まあ、周期的な関数なんですが、それが、えーと、周期をだんだん伸ばすと、その無限大まで伸ばすと、とそれが、それの極限が、もしかしてそれが逆、 変換になるんでしょう。さて、これがやってみましょう。これがこういう表現になるんですが、えっ、ー、と、かける t とかける t 分の1にすると、まあもちろんこれがこういうふうになるんですが、この相和が、えっ、ー、と、 使いたいと思いますので、これの t 分の1ががだんだん伸ばすと、それがもちろん、この基本 の, の周波数がだんだん0の近くになってくるでしょう。それが t 分の1がが 2π のオメゼ0の分なんですが、もちろんそういうふうになるんですよね。そしてこれが、 この極限を取る と, と、t 分の1が、t2π の d ガ分になります。この d ガ分がある と, と、それが、このところには次に考 え, れば考えなければならないんですが、tcn から f ガに変更する と, と、 n, オメガゼロからオメガにを変換、交換してみると、これが先のステップ2のところと一緒になるんですよね、計算が。そして、この相和にはどうなるんでしょう。相和がまあ整数だった場合にだったんですが、これがだんだん連続的にすると、もちろん相和が積分になりますね。もちろんそれが、えっと、 マイナス無限大からプラス無限大まではそれが変更はなしです。そして全部合わせると、これが逆方向の冬変換なんですが、f of t イコール 2π 分の1のこの無限大の積分なんですが、お文字の f ガで、これが冬変換のバージョンでしょ。かける e のマイナス、e の iωt 乗 dω にはそれが積分を取ります。そしてこれが、forward の冬変換がそのまま f ofω イコール無限大の積分 f of t e の -iωt dt になるんですね。じゃあ、これが本当に合ってるかどうかをちょっと確認したいと思いますが、 よく考える と, と、F of t から始まる と, と、あの前向きの不変換にやってみると、大文字の f オメガになって、そして逆不変換にすると、それが F of t に戻るんじゃないですか と, と考えてみると、まあ、これが、証明になるんですよね。うまくできてるかどうか。じゃあ、まずはその左側には、それが冬変換なんですが、 これをやってみると、まあ、この fω のところには、こういう表現を入れました。で、今のところには、あのさっき は, は t を使っているので、の t は, は、えっと、別の定義にされているので、とりあえず、Temporary、えっと、の変数としては、この t' を使うんですよね。t' を使うんですが、これが、まあ、このところには、このダッシュは、はえっと 微分の意味じゃなくて、これが、まあ、テンプレート変数としてを使っているという意味です。そして、その f、f ガからこの表現を交換してみたと、これが、もう少し計算してみると、まあ、これが f、F of t' が、それが、えっと、こっちには影響されてないので、それが前から出していって、その td' dt' f of t は前に持ってきて、そしてこの先のところに入れると、この右側にある関数がよく見ると、これも Dirac delta 関数になるんですよね。delta t dash minus t になります。そしてそれが 計算すると、f f t が戻ってきますね。これが、なぜかというのは、この delta t d a minus t が、これが t dash equal t 以外のところには、これが0になるんですが、それが、t dash equal t のところには、まあ、これがどんなぐらいの重さを持っているのか、重みがあるのか、それが、まあ、この積分が合わせるようにはなるんでしょう。 それが、デルタ、デュラック、デュラック・デルタの関数の定義ですよね。そして、これが FFT が出てきます。そして、これが証明ができたんですよね。フォーワード風営変換とレバース、インバース風営変換と前向きだと逆の方向の風営変換が、えっと、まあ、それの関数のインバースになることは証明できたでしょう。